同番組でのキング・アンド・ブンス・ヒラの仕様の言動が韓国で炎上している。番組では平野が様々なスポットをぶらり旅する企画クイズぶらり平野区、んにて韓国ロケの様子を放送。初めて韓国に来たという平野はその中で意外と高い建物があるんですね。もっと雪山かなとトリポートしたり、首都についてパク。 と答えるなど、天然発言を連発しました。朝鮮日報によれば、ウネア後今回の平野の発言が韓国人の間で韓国人をバカにしたような言動として問題視されているのだとか。また、平野は番組で韓国訪問のことを、期間ではなく、来日、日本に来ること、と間違えて表現していたのですが、これも、韓国を日本の植民地と見なしている。 と捉えられ、特に炎上しているようです。テレビ揮者。一方、日本で平野といえば天然系のアイドルとして知られるため、今回の炎上に対しファンの間では悪気があったわけじゃない。嫌感なんて意図はないのに。と擁護する声が相次いでいる。そんな中、一部の韓国アイドルファンからは、辛辣な声が上がっているという。 今回の炎上について韓国のアイドルグループ b t s の一部ファンの間では b t s と比べて平野くんは他国へのリスペクトが足りない b t s は他国の文化に敬意を払っているなどといかに b t s が国際的に優れているかというコメントが飛び交いましたしかし一方で b t s メンバーも過去 原爆機の国もがデザインされた T シャツをメンバーが着用し、ネットが大炎上したことがあります。それだけにネットでは、BTS も原爆 T シャツでやらかしてるのに、原爆 T シャツの方がよっぽどやばい、などと、BTS の過去の騒動が蒸し返えされる事態となっています。前でテレビ式者。 一部では、ジャニーズ退場後に、BTS が所属する韓国の事務所、ハイブ、認積するという噂もある部屋。今回の炎上が、今後の活動に影響しなければいいのだが、平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、